はいということで今回もニューポケモンスナップをやっていこうと思いますはいよろしくお願いします前回までで、はい、砂漠じゃなくて火山が終わったおおもね星4を取れて ミナもなんとかなって、うん、さて今回から実現まず昼からやっていきたいと思います冬のリクエストはコードル王たち実現の決闘仲間からのサインホコレウリムマムーの怒りエラームドのコンクーション吹雪の中でトワーズドは雪嵐。しこれも洞窟かえっ、ー、と宝物あっれのあそこには宝物探検隊頑張ればいいが主語の職場 ですいっぱいねーこの目もなんとレベル2ですができないやつが二つあって上げる そ, うヒルそれがね雪原の決闘と事後の出宅でどっちも同じ場所で行うのでまあレベル2からやっていってレベル二でできるやつが大立ちなので大立ちに行っていきたいとおもいますえい何やるの？やってみよう えっと踊る王たちの攻略です。まず、右側にクリスタルフラワーが見えるので、これにイルミナオーオブを当てる。それで、王たちが穴から飛びます。その王たちが少し進んだ左側の穴に入るから、その穴にふワリンごを入れます。あ、続くね。入ったら、入った顔が入るから音楽 で踊ります。は い, い。可愛い。うん。だ。はい。はい、次。何やりましょうか。やってみよう。実現の絶望です。まずここまで来るのに。最初のエリア右行って吹雪に入って、その吹雪の中も右に行ってここの場にいます。で。 ここに着くと、ジュゴンをね追いかける、あのー、う追いかけるっつ っ, てったとうっていうかつん、追いかけないとここにツンベアがいるから、あっ、いたそう、ツンベアツンベアにクアリング当てる。当たった、うまっそうしたら、あのそれがマンブーの方に行くから、マンブーを威嚇する。たジュゴンンっち取れたかなマンブー 今今のあ、ああ っ, と早っそれを威嚇するこう取てないいいんんでじゃない多分だよ、ね、多分さあ何やるのー ジュゴンの食卓、はい、分岐を右行きさらに分岐を行ったここのルートのこの先のジュゴンが対象です、はい、レベル3とかでやるとポッチャマたちが集まってる氷の場所があるんだけどさレベル2でやるんですよこれもそうするとポッチャマがいないのでそこはポッチャマがいるはずである 場所にリンゴあああああますすなそそこじゃない左左左でれかななちたかからうまくくけるる、うん、とやってくるんない。うん あっちだ。あっちだり。なんであそこじゃん、ん目の前じゃん。あ。 トライ あ, あ気づいたそれを食べたー遅い、遅いは<笑>いけど取れたもう一回。<笑><笑><笑>いいかおり<笑>の道が大事です何やればいいですかエアームドの航空ショーです はいうん、この先分岐は曲がらず、うん、坂を上るとですね、はいえー、でエアームドが飛んでるわけですよ、うんうん、でしばらくその状態が続くと、うん、エアームドが速度を上げて、うん、右側にいるマンムーあたりにやってくるんでスピード上げたエアームド、うん、それを取ります、はい、それがエアームドの航空ショー エアームード 金, 金銀から聞かな初登場ね、うん、鋼タイプが初めて登場した時期で、うん、ああすごいなずーっとねエ ア, ーーっとエアムードっっ、ねうん、エアームードって言ってた人も中にはいるんじゃないかな、うん、さあそろそろ右手にいるマンムーに右手あいた 右手にいるマンムーンムーになってない い, ないいよ何やるのマニューラの仲間からのサインですこの先にある傷がある木のところでマニューラをフルアリンゴで移動させます誘導させますマニューラが近づいたら傷にいるみんなを当ててそれを見るマニューラを撮影すれば OK です あれなんだね木を見てんだねあっそこ行くのおーいあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっああっあっあっあっあっあっあっあっあ見てる見てる見てる。あっあっあっあっあっあっあっあっあっあっりっあっあっ やるなーとまずママの怒りをやりたいと思います。これは マニューラの仲間からのサインを先に達成させます。そのためにはマニューラっを、えー、と傷があるところまでフワリンゴで誘導させます。で傷があるところについたらイルミナーオーブを傷のところに当ててそれを見るマニューラが見えたら多分崖の上に登っていくのでそうすればとりあえず成功一回。 見て、うんうん、これが崖登ったら成功です、うん、でこの先にいる坂を登るからその坂を登った先に ウリムーがいます。これのウリムーじゃなくて、その先のウリムーです。で、そのウリムーに、リンゴを当てますで。びっくりして逃げるの で, で、その後、マニューラが2匹出てきます。その2匹にイルミナを当てます。そしたら、マンムーに攻撃する、その反撃するマンムーを取る。 攻撃するマン攻撃するマニューラを取ったら、うん、反撃するバンブーそれそれそれそれ取ったーかなーそれは成功ですはい何やればいいのえ、いしょっとー 吹雪の中でこれがちょっと癖があります、はい、分岐右曲がって吹雪の中にイケハミが3匹隠れてますまず左下これちゃんと名前をねそうそうそう右正面正面にいますよああで右さああそうそう 名前をの出ないとね、取ったことなってんの。で, で、イルミナをやると。でね、隠れてるはず、取れてればね。いないでしょ、うん、うん。で、モスノがやってくるんで、まだもっと先、光を当てるの。イルミナを当てます。もうちょい先かな。その辺かな。いくよ。撮れないよ。撮った。撮った。そしたらそこから4匹出てくるはず。ほら いっぱいいって い, い,、ね、いっぱいいっぱい喜ぶっっ誰が喜ぶ浮き輪浮き輪の顔どれ頑張れバイバニラはいえ分、ー、岐右行って右ねはいえーおにごりいるおにごりここの先に行ったはずあじゃあイルミナー当てましょうおにごりにイルミナ あ鬼ゴリが鳴くから、鳴くタイミングでメロディメロディ、メロデ ィ, ーロディー当くれただレベースが何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がレが何が何が何が何が何がこが、うん、こが何が床、うん、あ, れあ、何が何 じゃあうパマリガあが出た逃げ出しちゃったうん。ただゴールの近くで、うん、ゴールじゃないやその玉ざらしらへんかなサーチをするとあっ穴が壁の壁に穴開いてるのか氷 の, の壁になんか開いてたよね ここにフワリンごを投げるエアームードが出てきてきたやつエアムードエアームードあれあれかなあれに投げるうんまあサーチするって書いてあるんだけどねあそうだねサーチしてからーかなこれかうんでリンゴ高いもっと高くいったかいったエアームードがきっあっ違うなんで で, でリンゴを食べさせる 見えないこっちこっちだよああちっちゃったああこっち来た何何何食べてるかな分かんないもう一回もう一回もう一回あ終わった多分取れたそしてできたじゃん何やろうか次はそうそうは生きわらしの攻略ですあの生きわらしがいるところの上のつららに こ, ここじゃなくてね奥かな 的に奥のあそこに逃げるから奥の上のつららをフワリンゴで落としますそしたらね雪わらしの近くに落下するからその喜んでいる雪わらしの様子を撮影それかなかあ<笑>ああ取れた取れたじゃん今あー取れましたー 続いて続いて、ここホれウリムの攻略です最後のマップにいるウリムをイルミナのクリスタルフラワーに近づけさせますこれはほにあのちょっとでも近づけばいいみた い, アロコン邪魔いよイルミナフラワーにそしたらねその温泉にね、まあ温泉温泉 温温温泉泉泉にに、ね、にるるる、んんだってあ来た来たいようこあああ取れた何ああ<笑>な<ん>で抜<笑>ケる。死んじゃうよ 氷地面タイプでしょそうなの水タイプ水氷地面だから水効果ばつくんじゃないそうなの、うん、知らないけどあと温泉で熱湯っていう 水, 水タイプの技もあるよだけど氷、はい、の遊び場その先に雨ざらし。 氷の遊び場、はい、分岐を右からの右でーす、はい、でこの先に玉ざらしがいますので、はいどっち側側ね、左側かなー、うん、そしたら玉ざらしにフワリンが当てますそうするとですねあの水の中に落ちるんで、はい、あそれそれ落とす感じであっこっちやったら逆だねあの中に落とすんですあっだからあ落ちた 落ちたそうするとメロディーを鳴らすするとあっリフティングリフティングはいおい取れたオッケー宝物探検隊ルートは右に分岐してまた右に分岐しました、はい、ここ洞窟抜けた後にこっちゃま3匹がいるんです、うん このねポッチャマが水、ね、を、うん、水中をなぞえてるんですよはい何やってんだろうね、うん、その答えがこの先にございます、はい、まず3匹のポッチャマのうち流氷に乗ってるポッチャマ左のあのチビに、はい、イルミナーを当てる、はい、あ落ちたさあ何を探しているんだそれを取ってくるからそれを取りますそっからいつ やっ、てくるのあ来たあ何やったらー、えー、<笑>かわいい<笑>から、ね、かわいすぎですよ。は、ま、<笑> い, い、えー、ということで、お昼編が終わりました、氷。長かったね、12個リクエストあったからね。<笑>まあ、そんな難易度はなかったんで。うん 夜編ですこれから夜編やっていきたいと思います夜編は夜空に超えるホコルタキ戦士こ れ, これ安ンできる場所これ友達にプレゼントこれ力を合わせてこれ。アマルルガのオロモヨ激しい天の星願いえ天の光に願いはい、やってきますで、このまねでレベル2で指揮できない鉄があるので、はい、それも順番にやっていきたいと思いますはい、はい で は, はい何やるの夜空に吠えるはい分岐を曲がらずに左こ ち,、ね、こちら坂道を登った先大ちとグラエナがいるので、うん、イルミナオーブを投げる、うん、投げる飾ってない投がってない。 当たった当たったよよよ。当たったよ。そっちにも。当たった当たったよよよ。さあ、王たちはどこ行ったあ、追いかけられてる。ヘリバードがその前にいるよ。あ、本当だ。なんでだろう。あ、何やるのあ何かやる。何やんだろう。逃げた。あ 逃がしちゃったよ悔しいああこれかなこれか取れた多分取れたからはい次山田ちにプレゼントはいじゃあ某攻略サイトにはレベル1って書いてるけどレベル2ですからね気をつけてくださいはいこの先にいるデリバードいるのかないないこの先にいないの とりあえずあそこのほら穴があるんだよ右にねあれか見えてないよ見えてるよ あ, あれに手前にリンゴをね何個かやるとデリバードが出てくるらしくてあなんか音するデリバードの あ, あ, あ来 た, 来た早いなアップアップスピードアップで2個ぐらい上げると1個くれるんだって、うん、音, 何音楽とか鳴らすうんメロディー鳴らして でも一個もうなんかもうあるだっあ袋てか尻尾すげえのはいどうぞ可愛<笑> い, いすぎるでしょ、はい、これはいうも尻尾なのあのや、ね、袋だと思ってたよ独立した、ね、いやポケモンスナップ始めてね一番の衝撃はエリバードのあの袋は尻尾だったってことだよね<笑>そうなんだ。 何やろうか。えっと。誇り高き戦士。の攻略です。まず。ウクラエナに。追われている。王たちを。います、うん。そっちには行かず、坂の上に行きます。 左ね、分岐はでね王たちがね追われるんだよね崖の上まででどっかのホラー穴にここイルミナーチチャートあれでしょ別ののにやっちゃう、ね、そうでどっかのホラー穴に逃げるからそのホラー穴に逃げたのを確認した後にリンゴを投げ入れますそしたらオーグルが オーグルが来て威嚇します。で、王たちを追いやった後にフワリンゴを食べるのでフワリンゴを食べるオーグルを撮影します。あ、大太刀がいるで威嚇していく。で、リンゴを食べる様子を撮影。リンゴリン ゴ, リンゴ、リンゴ。リンゴ手よー。 おお食べた食べたおいいねいいねリクエスト達成ですちょっと取ります続いて安眠できる場所の攻略ですこの後の動物内の あのなんかほら穴があるんだけど横の穴あこのデリバードのところのところにアローラロコンがいるからその寝ているアローラロコンを取るだけですどこもいたあそこそこじゃないデリバードのところじゃないかでサーチ分かりにくいからサーチしまくることが大事ですんそっちかそこか何やるのあ 写真撮るだけ。ああいた。終了。オッケー。オッチャン。これはサーチをするとわかりやすいそうです。デリバードのところじゃありませんでしたね。失礼。 力を合わせてこの洞窟右に曲がって右に曲がったところですが寝てるルージュラをリンゴで起こしてクリスタフラワーの方に誘導しますリンゴでそうすると2人合わせて念力をするので氷が壊れますそしたらルージュラ万歳するからそれを取ります ちなみにその氷割れた氷からあるポケモンが出てくるんで、はい、そのポケモンを取れればもう一つの、うん、アマルルガの心模ようも達成ですおいとりまあ誘導してください押してるオッケー光らす光らすでルージュランショットですか取ってからのおーいアマルルガピンク色 よし次何やるのえっとえー、っと激しい一面ですあそこにクレーベルに陸に上がるときに当てます何をイルミナーボそれ当てたらこっちに向かって歩いてくるのでリンゴを乗せますそしたらね前足を上げるからこの様子を撮影する乗っけるの当てちゃダメなの乗っける まだ結構乗っかってるはず書いてあるけどイルミナ？あおこちゃん、うん、投げ続けるからあ来たよなんかこっち向いてるなんだお前ああ取れず あ, あ, ういあ怖いあ取れたもっとやっちゃえ 何あ、テリバードめっちゃ怒ってた何危ないよテリバード危ないよああすごいテリバード強いなはいリンが上げるフリーベースあ食べてる<笑>しまわなかった何するの 天ののに願いをの攻略ですここはここの伝説のポケモンすいくんのあれですねリクエストですねまず分岐最初もその後も右側に行きますでねそのこの動物を抜けた先に クレイベスの上にいるルージュラーがいるのでちょっと早めに行った方がいいかもしれませんねここはのマシュンこの先にねクレイベスの上にいるルージュラーが乗ってるのでそのルージュラーにイルミナオーブを当てます<笑> 2匹いる<笑>そうそうそれにイルミナオーブを当てるそうするとしばらくするとスイ君が出現します前の方に 前うん。前ってどっち前前、進行方向周り見渡して、もう一回当てて、どこにいるんだスイ君が出現するから、そうするとゴールの方にスイ君が行くんだって。で、ゴールマーカーの上にスイ君、あっで、走っていくから、ゴールマーカーの上に出現するスイ君を、 姿がいなくなった後にゴールマーカーの上に出現するから、そのスイックを取る。ゴールマーカーも見ておいたほうがいいんじゃないその上にね、すぐ上の雪山だって。あそこか、上。ほら、あら、いたああ そ, それそれそれ。それそれ、と、セコ。ああ取れた。 りんご食べないの。それだけでーす。りんご食べない。ああ、行っちゃったよー。